えー、相模原市から総武龍と申します、えー、先ほどねあの紹介させてもらったんですけども今日デビューのエミリちゃんエミリちゃんはい手を挙げてさあ年齢当てクイズどんどんどんどんどんどんバンバンさあエミリちゃん何歳でしょうってえっ、ー、と分かった人はあとで僕のところ耳打ちでこっそり教えに来てくださいね何も出ませんけどねはい デビュー今日初めてデビューする淳君両手を上げて両手を上げて周りを向いて一周回ろうかはいありがとうございます元気いっぱい振ってまいりますそして踊り子たちも元気いっぱい踊ってまいりますお手拍子足拍子お心拍子どうぞご支援のほどよろしくお願いいたしますそれではまいります踊り子くもり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 はい、会場の皆様に感謝の気持ちを込めてありがとうございました